じゃあ、ちょっと早いですが、会場の皆さん、こんにちはあ、皆さん分かってらっしゃる拍手いただけるとですね、スタートができるようなので、もう一回いきます。皆さん、こんにちははい、ありがとうございます。結成19年目、朝がなるご一族、めぐみと申します。このクソ暑い中、えー、本当に物好きな方がいっぱい集まっていただきまして、誠にありがとうございます。このめぐみですね、なんと、 ファイナルステージ出要は決定いたしましたありがとうございます5時47分にまた戻ってまいりますのでぜひ皆さんも戻ってきてくださいよろしくお願いいたしますそれではまいりますよろしくお願いします祭りの中の結束人と人とのつながり力をいただき元気を届ける 鳴子一族めぐみ2022応援合戦エムトゥザワールド。 さあ<ス><ス> めぐみはまだまだ はいありがとうございました。